今回は、ウォーキング50分相当と同じ効果を得られる、ジロペの応用編を紹介していきます。たったの、片足1分ずつ、合計2分の T ヤジロになります。ダイエットのために歩こうかなとか、歩いた方が痩せるのかなとか、いろいろ考えてる方多いと思いますが、バランス取るだけで、ウォーキングよりしっかり筋肉って使われてるんです。今回、片足でバランス取るだけ、動画を見ながら一緒にチャレンジしてください。 はいみなさんこんにちは、タートルです。今回ですね、T 矢印を紹介していきます。名前の通り T の字を作った状態でバランスを取るだけ。バランス取るということは、傾いてしまう体を戻さなければいけない。戻して傾きすぎたらまた戻さなければいけない。意外と筋肉すごく使われているんです。毎日50分歩くのって大変ですよね。たった2分で同じぐらいの効果が得られるんなら、そっちの方がいいですよね。今日今から頑張っていきましょう。 今回の T 字矢印は前傾姿勢になるんですけども前傾姿勢をキープするっていうのは弱い背中側全体お尻、ももの裏の筋肉を使うことができます通常の立ったままの矢印よりもより効果的なので今まで色々矢印やったよって方もね今回の矢印もチャレンジしてくださいそれでは紹介しますはい今回の T 矢印は片足を後ろに上げながらその分体を前かがみにしていきます この状態でキープです。前かがみになるだけではなくて、できるだけ足を後ろに上げていくことによって、体を前に倒さないといけない状態を作ってキープです。膝は少し曲げても伸ばしててもいいです。バランス取りやすい方でやってください。結構辛いです。途中に足ついてもいいです。1分間やり続けてください。バランス取るポイントは、足の指で地面を掴む感じ。そして、どうしても 外側に力がかかってしまうんですが内側に力をかけとく感じでキープですあまり手でバランス取るんではなくて足の裏をしっかり使ってバランス取ってくださいそれでは1分間やっていきましょう1分間キープできた方は優秀ですチャレンジしましょうそれでは行きますスタートこれでキープスマホは持ってても置いててもいいですあんまり手でバランス取らない方がいいです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 スタートか腰が痛いやばいあタートル腰痛注意やばい、はあはあ、ほっほっ ほ, っ ほ, っ ほ, っほっどうですか皆さん一分長いやいあ腰に腰が痛いやばいタートル腰痛注意 あどうですか、皆さん1分間ちょっとね、長いけど腰痛い人、無理しないでくださいああ、お尻も痛い、どうですか、指、力入れるとね、ちょっと楽になります、うだあ崩れた、皆さん、どうですか、油断したら崩れた、ああああ お疲れ様でした。いや残念なことに私1分キープできませんでした。皆さんどうでしたか両方1分キープできたよとかね。全然できんかったよとかね。コメントで感想を教えてください。そしてチャレンジした方グッドボタンお願いします。まあ私はね、できませんでした。いやちょっと油断したらダメですね。もう本当に集中力がいります。